こんにちは、で、えっと、今日はね今日だけじゃなくてもうこの時期でちょっとずっと家にゴロゴロしたりとか本読んだりゲームしたりとかもしてるんですけどこういう時はね日本の好きなところをなんかもう一回見つけたっていうかまあもともと日本大好きで7年前から日本に住んで始めたんですけどなんかこの時の特に。 なんか気が付いた日本の優しいのところをなんかちょっと紹介したいと思います。えー、っとですねまずもう本当家にもう言い過ぎてもう完全に日本語悪くなってくるなんですけどちょっとちゃんとね字幕とかつけてたりとか、あのー、してるのでまあわからなかったら普通にコメントとか、あのー、聞いてください。であののー、ね一つの なんか違い外国との違いのを感じしたのは SNS ネガティブじゃなないことですよなんかいつも通り Twitter やったりとか Instagram からのなんか日本人ファンからのメッセージがいつも通り優しくてなんかすごくちょっとまあ 頑張れとか良くなるよねとか結構ボイスチームの方はものすごく多くてなんかステイホームというのメッセージがなんか強くいい感じるだと思いますよね。うん。だからまあ、正直いいかどうかわからないけどなんかたまに忘れちゃうんですよ。あ今この時期だなってあなんかちょっとだけねずっとなんか長く家にいる時間を過ごす。 というの方ががメッセージが頭に入ってきてきるからなんかすごくリラックスしてるなんか最近があんまり Facebook とか、まあ、そういうなんかあんまりネガティブのメッセージがそこまで読みたくないから、まあんまり見ないようにしてるよね、まあ、自分もたまに落ち込んだりとかもしてるなんですけど結構日本人の方はすごい優しくて心配されたりとかなんか優しいコメントいただいたりとかも してるから嬉しいよねそれはあとこれはね一番大事なことだと思うんですけどそういう国からもらうお金が外国人にももらえるようになりましたということですねまあ私みたいにあの日本で働いてる外国人さんにも十万円もらえることなんてやっぱりすごく助かりますよねもう家賃とかもういろいろどこまで仕事 あののくくなりましたねものすごく多いんですよあの特に4月とか5月はねなんか日本のいろんなイベントとか PR オリンピックの前だったからものすっごく忙しくてスケジュールがやばかったなのにキュウリがポンってなんかすげえもう。 すげー心配になったりとかめっちゃ仕込んだりとかもされてるんですけどやっぱりそういう外国人でもでも日本にはちゃんと働いてるというのを認めてくれてそういう10万円のものがもらえるなんてやっぱり助かりますイタリアにもな ん, かいなんかお金がもらえるって技を聞いたなんですけど。 正直そこままで決まってないないんか自分の両親に聞いたらでもまだはっきりわからないみたいらしくてでもうちょっと少ない気がするお金が。うんって気がしてたからあまだこっちの方が楽だったかもしれないあ今月は普通に家賃が払えるからあよかったねって。あとすごくびっくりしたのはまあ多分。 言いい方も優しいんですよねなんかここから出るなとかじゃなくてまあ出ないようにしてくださいだからもう自分で一人一人でもう責任自分を取って出ないようにしてるのはやっぱりなんかそれはね人と違うなんか人によって考え方は違うんですけどこっちの方がストレスが感じないんですよ正直私から見るとねやっぱりイタリアの友達とか話を聞くと本当 本当に辛いなって思ったんですよ本当に辛いけど日本はもうちょっと緩めで優しいんですよあとはやっぱり人のマナーによってそれはね違うなんですけどもうそれはやっぱり人として自分の責任を持たなくちゃいけないと思いますあとすごくびっくりしたのはそういう言い方でするとまあ若い人にメッセージあげるなんてどうやってあげた方がいいかなってあのすげえいいアイデアだったのは小池百合子さんと シカキンさんんのコラボ動画だったんですよそれはすごい政治の人と YouTube のコラボはやっぱりちょっと新しいんじゃないですかそれはやっぱり若い人で若い人でもあの見られるように方法は間違いなくすっごくいいアイデアだっただと思うまあ普通に動画としてもすごい面白かったんですよだからそれはおち ょ, ちょっと憧れたんですよなんんかそれはねイタリアにもやって欲しいなんですけど やちっちゃったらダメかな<笑>なんかちょっとね、営業は違うかもしれない。でもすごくその言葉を感動してて、あまだ日本に行ってよかったなって、正直思いました。<笑>うん 日本人からちょっと気がついたのことはね今ねイタリア人って言ったら新しい人にもやっぱりお家族は大丈夫ですか元気ですかってすぐ聞かれる心配してくれるなんか私のことがイタリア人って言ったら怖いわけではなくて逆に私の家族のために心配してくれるのはすごいなと思ったまあ私の家族はねちょっと仕事はねそれもまあみんな通りちょっとなくなっちゃってるなんですけどパン屋をやってて今はちょっと短い時間しか今会えい いてる相手しかででできななんんすすけどみんな元気病気になってないからみんなおばあちゃんまでもマスク<笑>マスクしてすごく元気です特に今年はねオリンピックのためはまあ、毎年に行ってるコミケもうコスプレイヤーは絶対必ず行く大きいな日本のあのコミックス。 というのアニメとか山ンガのコスプレのイベントはね夏からゴールデンウィークちょうど今の時期 の, あの変更してでなんか、まあ、行くっていうか、まあ、参加する予定だったんですけどそうねキャンセルしてしまってすげえなんか詳しかったんですよ。ななんか コミカはね特に、まあ、これはねもう完全にレアだけの声なんですけど8月んじゃないですか8月はねものすごく暑くていつも調子悪いんですよだから5月になるやったって思ったら<笑>ダメになっちゃった<笑>うわーってドーンってでコスプレイヤーたちが本当イベントがなくなるとなんか、まあ、趣味やってる方はやっぱりそういう、まあ、好きな時間が なんか葛藤できる好きな時間過ごせるはちょっとなくなるしでやっぱり私みたいに仕事をしてるだとやっぱりすごく大きいなあの何、ー、だろう大きいなちょっとマイネスっていうかまあ、仕事も普通になくなっちゃったんですねとかって<笑>思っちゃったしめっちゃ準備めっちゃ大きいなコスプレを作ってて準備してたのにちょっと見せられないなんてなんかちょっと悲しいけどもう来年 の, のためにもう。 我っていうかまあちょっとまあまあイエーイでねちょっとやっぱり気持ちたまに楽しいけどやっぱりイベントでファンと会ったり岡野の人とね喋ったり写真撮られたりね気持ちは違うからまだまだなってちょっと早くこの時期終わってほしいなってめっちゃ 思ってますあとはまあ芸能活動も完全私はね完全に 100%。 芸能活動んですよ。たまに聞かれるんですよ。あ、じゃあアルバイトとかしてるんですかとか、どここの会社に働いてるんですか本当じゃなくて、本当芸能だけ。だから今ね、芸能は特に一番やばいんですよ。エターテインメントすることは今 YouTube とか、まあ、ネットにしかないけど、私はいつものジャーパンインモーションのレポーター、テレビレポーターしたりとか、まあ、コスプレのイベントとか、あの、PR とかがすごく多くて、普段。だから、 一気に亡くなっっちゃったのはうわーショックだからまあ今ねなんかその日本の優しさに関してはすごく感謝の気持ちしかないです今ねあのすごく大変と思うなんですけどみんな頑張ってステイホームにしましょうもうできるまであの家からで、ね、出ないようにみんな頑張りましょうねあとは終わったらみんなまたワイワイとかできるようにちょっと楽しみ待っててくださいで私もなんか 今までやってたんですけどゲーム実況も始めたんですよただピッチピッチはこちらピッチによってやっぱり外国人ために多いか日本人が多いかとあるなんですけど本当マイペースでやってるんですよまあよかったらぜひ見に来てくださいでも今ねちょっと頑張って毎週の月曜日の8時、まあ、ちょっと時間変わるかもしれないんですけど YouTube で、えー、とゲーム実況をちょっと頑張ってやりたいと思いますイェイ ちょっそう、ね、イベントに行けないのはやっぱりものすごく残念ですけどもう 100% 諦めちゃうのはやっぱりダメですよそれはもうちょっと我慢して整理してそのあとはまたバーンって働けばいいと思いますそう あのイベントとかにもねあの日本のポップカットとかもっとシェアしたいなと思う目的があるからぜひ皆さんも応援してくださいということなのでみんなよかったもう家でもうこんな時間でこういう感じで過ごしましょうちょっと日本<笑> いいいいっぱいコメントいただければ嬉しいんですよ。ちょっと頑張ってとりあえずヨウムと演じ練習できるまでしたいなと思います。あとはまた SNSTwitter とか Instagram とかもやってますのでぜひ皆さん見てください。またよろしくお願いします。チャオー